皆様ごきげんよう、ヒサメです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月19日、期間限定のやつで、旬の黄金伊勢エビのキングサイズが釣れました。とりあえず今回の旬のお魚リスト登録は終わりましたが、キングサイズが2種類しか釣れていません。最終的にはコンプリートを目指すので、なんとかしたいところです。 フェスタ・インフェルノのジェルザークは、もはや相当のナメプレイをしても大丈夫な時代になりました。リミットマグマの発動阻止に失敗しまくりまして、見るからに全滅必須の大惨事に見えますが、こんな状態からでも入れる保険がありました。しかも撃破タイムが4分25秒だったので、そりゃみんな本体だけに集中攻撃しますわって感じです。カテリア号は、最後の最後にようやくまともなスコアが出ました。 累計スコアも230万ポイントを突破し、黄金の花びらまで全部取ることができましたので、今回のガテリア号はこれにて卒業です。残りの開催期間は、福引き金目当てというか、思い出作りタイムとなります。理論的には20万点を超えるらしいですが、知らない子ですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。